こんにちは。なにわのないけんさんです。このチャンネルでは、大阪の物件を中心に、ちょっと面白い物件や、豪華な物件、おすすめの穴場物件などを、紹介しています。よければ、チャンネル登録をして、楽しみに待っていてくださいね。本日は大阪市南北四敷津西にやってきました。 筋大黒町駅から徒歩3分四ツ橋線大黒町駅から徒歩3分 JR 環状線今宮駅から徒歩6分の高立地ですなんと本日の物件は家賃130万円の超高級物件ですなかなか見ることのない物件かと思いますので家賃130万円がどれだけのものなのかじっくり見てみてくださいね 本日の物件はメゾネットタイプになっていて10階、11階すべてで一つの物件となっていますこれだけ聞いてもどんなお部屋なのかワクワクしてきませんかマンションの10階で玄関が一つしかないなんてなかなか珍しい光景ですねでは早速お部屋に入ってみましょう 入ってすぐの長い廊下には十分すぎるほどのシューズボックスがあります高級物件に住まれる方はやはり靴も大量にお持ちなのでしょうかまだまだ収納があります内見さんの庶民的な感覚だとせっかくの収納を持て余してしまう未来しか想像できないですこの収納を使い切るには 何足くらいの履物が必要なのでしょうかさらにさらに収納が続きます大きなウォークインクローゼットですこの広さならここに住めるという人もいそうですねなんとまだ収納がありますここまだ玄関ですよパントリーとして使えそうですが半分でも十分そうな大きさですね やっと収納を紹介し終わったと思ったら、次は男性用トイレがありました。個人のお家でなかなか見ない代物ですね。奥に進むと洗面台があります。ホテルにありそうな立派な洗面台ですね。洗面台の下にはヒーターがついています。これもなかなか見ない設備ですね。 向かい側にはトイレがあります。当たり前のようにトイレも広いですね。大きな窓で換気できるのも良いですね。次はお風呂です。広くてゆったりリラックスできそうですね。シャワーが2つあって豪邸感がありますね。 和風のお庭もあって夜は眺めも良さそうです優雅なお風呂ですねさてやっとお部屋にたどり着きましたここはリビングダイニングです大きな空調も完備です結構な人数でパーティーできちゃいそうな広さですねむしろ 来客がないと寂しそうなくらいですこのドアの先には階段がありますここから2階に繋がっていますこの先は後ほど紹介しますねリビングの奥には和室があります趣味の部屋や客室小さいお子さんを遊ばせるなどいろいろ使い勝手が良さそうです和室の横の窓には小さなお庭があります 和室から見えるようになっていて雰囲気があります反対側のダイニングには大きなテーブルやカウンターが備え付けられていますキッチンもものすごく広いですねこれだけ広いとお料理にも精が出そうですねもちろん設備も充実していて鉄板のグリルやオーブンが備わっています 収納や食洗機もバッチリですこんな謎の設備までついています庶民の内見さんには用途がわかりませんこの収納もどうやって使うのでしょうか 豪邸には珍しいものがいっぱいですねキッチンの裏側に回ると別のお部屋がありますここだけでも十分な広さですねもちろんウォークインクローゼットもあります窓もたくさんあって明るくて良いお部屋ですねさてさて2階に上がってみましょう 階段を登った先には玄関があります玄関の作りは10階と同じですねこの階は玄関の正面の位置にお部屋が1部屋ありますここも十分に広くて照明がおしゃれなお部屋ですね階が変わっても収納の多さは健在ですこれまで見ていただいたように 各お部屋にも十分な収納があるので住んでみて収納に困るなんてことはなかなかなさそうですねもちろんこの階にも広いトイレがありますこちらのトイレは窓がないので換気扇を回しておかないとですねこの階の洗面所はツイン仕様になっていますホテルみたいでゴージャスですね 浅いぐ時間にも取り合いにならなくて済みますねシャワールームがありますが豪華な物件あるあるですけすけです2階にはあと2部屋ありますこちらのお部屋は少しすっきりめのお部屋です子供で部屋や仕事部屋にちょうど良さそうですね 一部屋は広めで豪華な感じのお部屋です。大きなお庭に面しているので、日当たりもすごく良いですね。ゆっくりくつろげそうです。お庭に出てみましょう。なんだかいろいろできそうでワクワクしますね。 バーベキューとか絶対楽しいですね今回の内見は以上です最後まで見てくださりありがとうございました次回もお楽しみに